ストラップ付きミニツリーを並べてビッグサイズのクリリススマスツリーを作りましょう。ミニツリーの作り方は終了画面か説明欄のリンクからご覧ください今回は画鋲やマグネットが使えない壁面やイベント会場などで準備をする時間があまりない時に便利なツリーの台紙を作る方法をご紹介します 台紙にする紙にマス目を書いておきます。2マス分にツリーが1つ入る大きさです。両側に2センチくらい余白をつけて斜めに切っておきます。ストラップを吊るすところにカッターナイフで切り目を入れます。そこにクリップを差し込みます。少し開いておくと差し込みやすいです。 奥まで差し込んだらセロテープで留めます下の段は上のクリップと一マス分ずれるようにしますその下に来る台紙にも同じように切り目を入れてクリップを差し込みます台紙と台紙はセロテープで留めます 台紙を大きくして、必要な数だけ継ぎ足します。表にすると、クリップが半分出ているので、そこにストラップを引っ掛けます。壁に飾るときは、まず台紙を壁に貼り、ストラップをどんどん引っ掛けていきます。 ツリーのてっぺんに大きな星をつければ出来上がりです台紙のサイズを変えたり一つ分のツリーの大きさを変えたりすることでお好みの大きさのツリーを作ることができますクリスマスのイベントが終わったらそれぞれ作ったツリーを持ち帰るのも楽しみだと思いますみんなで作ったツリーを囲んで楽しいクリスマスをお過ごしください メリークリスマス